おおなんだこれなんじゃこりゃええー、すごいまさチャンネルをご覧の皆様おはようございますまさチャンネルのまさですさあ今日はですね楽しいところに向かっておりますというかですね 結構、家から近いのに一度も来たことがないところに向かっているんですけども、よくね、インスタのフォロワーさんとかがですね、投稿している場所ですごくいい場所だなーって前から思ってたんですけども、なぜかね、近すぎて、通過したことはあるんですけどもね、具体的にですね行って観光するみたいなことは、ですねまだやっていないんでございます、それはですねどこかと言いますと、有馬ダムですねこれはですね。 り港というですね湖をたたえておりまして、非常にですね景観の美しいところでございますさあ、そしてですね今、ここ、どこ走ってるかというと、ですね多分ね、埼玉県日高市ですね、すぐそこですね駒神社というのがございます、ここはですね非常にですね出世の神様と言われておりまして、埼玉県のこの辺ではです、ね、まあ、男の人ですね、例えばですね、出世した方はここ行けみたいなね、 こここででで拝んいいいみたいななそそううう神神神社社社すすねそれが駒神社という神社になります僕もですね23回参拝したことあるんですよね結婚してすぐの時にですね相手のお父さんに、まあ、男はな、駒神社に行ってな出世を願ってくるんだみたいなねそんな話をしていただいてですねそれでですね駒神社に何回か来たことがございますこちらですね非常に風情のある神社となっております空手のね 大山桝田さんとかですね、なんかその辺も参拝したことがあると言われているみたいですね、ちょっとね、詳しいことは分からないので、詳しい方コメント、お願いいたしますそしてですね、今日は最高気温が8度、今日は寒いですね、昨日はね、14、仕事度あったんですよね。 今日はですね最高気温8度ということで多分寒波入ってるでしょうねこれね風もちょっと強いですねさあこちらですね駒本号というですね交差点をですね右にチョップいたしましてこれはですね、えー、県道15号埼玉県道15号というところですこれ金着座だよねこちらですね金着だ。そうですそうです キャンプ場キャンプ場なのかなあの彼岸花がね非常にきれいに咲き誇るところですねはい永田というですね交差点を右にチョップいたしまして県道70号に入りましたさわらびの湯カヌー工房いろいろありますね蜂蜜みつ屋いろいろありますねいやー一気に一気にですね こうなんていうんですかね田舎感が増してきましたね、最高ですね、ここ木材のね会社もありますね、ああ、いい木の香りがする、ああ、いいなあ、飯能グリーンカントリークラブ、相変わらずね、県道70号を走っております、これね、下走ってんのが、走ってんじゃない、下流れてるのは、これ、入間川だそうですね。 うちのね近くにも流れてるんですけども、上流はね本当と綺麗な、ね、清流ですね、青看板にね、ナグりというね文字が出てきました、ナグりですね、これがですね有馬ダムがせき止めている湖のことを、ですナグり湖っていうんですけども、殴り川っていうのもあるのかな、ナグりの方にとりあえずね、向かっているみたいです。そして残りがあと何 あと7キロ、もうそんな遠くないのよね。反応下殴り線という名前がついてますね、この県道70号。おお、いいですね。やっぱね、山川豊かですよ。<笑>田舎といえば山川豊かです。山があって川があって、あと田んぼがあったら最高なんですよね。 さあ結構山深いところに入ってきましたよ何なんだあのこの縦溝この縦溝文化っていうのはいつ始まったんですかもう 勘, 勘弁してほしいこれ横溝にしてほしいうわ腕腕ううするよ建溝さあ県道53号になってましたねこれなんだこれ 県道53号青梅秩父線というところを走っておりますもうね住所的には殴りになってんだと思うんですけどねもうね目的地まではすぐですよさあこちらですね有馬ダムという看板が見えましたこちらですね入馬川を渡っていきます有馬橋と書いてありますね おお、なんだこれ。なんじゃこりゃ。ええー、すごい。なんか道の駅的なのがあるの、これ。なんかあるね。なんだ。 日帰り温泉かええー、んかキャンプ場みたいなのもあったねさあ登っていきますよお見えてきたよーこれかーええー、こういう感じなんだなんかちょっと写真では見たけどええー これわかるかなちょっと こ, こ, めようかるこれ石石畳というかなんていうのこれこれなんていうのなんだろうねコンクリートじゃないのよ石<笑>いやーすごいねこれは「彩の国有馬ダム」というね文字が書いてありますね こういう感じか。ええー、すげえ、バイクの人多いな。おーおー。こういう感じ。イルバ川をね、せき止めてると思わなかったな。いや、しかし、バイクの人多いな、これ。 クロスカブとアリマダムいやーこれはやっぱり近場でこんだけね景色のいいところがあるとやっぱり来るよねどうですかバイク1234566台土平率ですからねすごいね はい、というわけでですね、しばし休憩をさせていただきましたいい空気といい景色いいですねさてさてそしてですね、実はですね、ここが目的地なんですけど実はね、もっとね、面白そうなところをですね、見つけているんです。 それがですね、この県道、これ53号だっけ、からですね国道299、バイクの聖地と言われてますね、299にです、ね、抜けるなんか、ね、道があるんですよ、その抜ける道がです、ねまあ、たくさんあるんですけど、とんでもないね、なんか何にもないんですよ、林道なのかな、舗装されてると思うんだけど、そこをね、ちょっとね、走って。 29 9まで、はい、どうも、29 9までね、抜けたいと思うんですね。